3オイル撮っちゃったその景色もねめちゃくちゃいいしかもねヤシの木とかが立ってるんですよはい皆さんいいお湯入ってますか温泉発月ですということで今回は前回ご紹介したこちら黒船ホテルさんの露天風呂の隣にある内湯ヒノキの内湯です、はい じゃあ、こちらに入って今日は紹介していきたいと思いますわー、はい、美味しわあー気持ちいいですねこっちの内湯もですけどこちらに窓があってでこっからの外の黒船がまた見えるんですねなので黒船さんにこバイバイってできるぐらいの距離 でここに窓があるから涼しい風が入ってきて気持ちいいですねでこっちじゃじゃんここの小窓はね前回ご紹介した露天風呂ですね客室露天風呂付きの露天風呂が見えるこうやって見えるのですごいね景色よく入ることができますこれが全体図です こんな感じこの広さわかりますか、ね、ま二、あ、人ぐらいでちょうどいいぐらいの内湯になってますタオル取っていこうかなえタオル取っちゃったこういう感じで自宅のお風呂みたいに楽しめますこっちの内湯の方は 温泉ではないんです、ね、なのでまあ、普通のお湯なんですけど雰囲気がいいのとあとヒノキのお風呂なのでヒノキの香りと一緒に楽しんで入ったらいいかなと思いますでチェックアウトもゆっくりできるので朝もね自分だと部屋で宿る露天風呂に入って行くことができるんで温泉三昧楽しめるかなと思いますやっぱ景色がめちゃくちゃ海が目の前なので海、うん じゃないのかな湖か海だよねと思うんだけど<笑>ちょっと調べますはいその景色もねめちゃくちゃいいしかもねヤシの木とかが立ってるんですよなのでなんかちょっとねやっぱり現実逃避できるなっていう感じ。あとですね大きい、えー、露天風呂とか大浴場もここの黒船ホテルさんにはあるので そこもね、楽しめると思いますこちらはちょっとやっぱね撮影がダメだったんで夜のまた露天風呂とか撮れたらなと思ってますちなみにですね今伊豆急下田に来てるんですけどこのまま明日は熱海に移動して熱海の温泉に行きたいと思ってますでそれはえっ、ー、ともう1人女の子いるのでその子と一緒に すごい体鍛えてる子なので筋肉見せてもらおうと思ってます楽しみにしててくださいじゃあちょっとそろそろ上のおっきい露天風呂楽しんでいきたいと思いますじゃあまたね入ったじゃあいただきまーすおーおーおーああおいしい